こんにちは、阿蘇市食生活改善推進協議会波野支部です。本日は豆腐饅頭を作ります。今回教えてくださるのは。 内田さん、お父さん、高木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いいますえ、そして今回の器はこちらです。えー、阿蘇市浪野にあります。先生がまさんから作品を、えー、提供していただきました、えー。番組の最後に先生がまさんのご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。では、今日は豆腐まんじゅうということなんですが。実はこれ、あの、私のリクエストで、今日はメニューをね、決めていただいて。<笑> はい、あの前回 の, あの試食の時にねあのこちらの会長さんが作ってくださってで皆さん練習されたっていうことでしょうそうですね<笑>はい<笑>ありがとうございますあの豆腐まんじゅう名前だけ聞くと私甘いのかなってね最初思ったんですがこんなに材料があって並、ね、野のキャベツもありますし、ね、地産地消ではい、はい、地産地消ではい、はい、じゃあまず何から聞きましょうか<笑> 材料全部みじん切り、はい、材料をみじん切りしてる間に、えー、内田さんはね生地で留めます ね, ま, すね、はい、まずこちらにミックス粉を入れますミックス粉はい絞ったお豆腐を入れます木綿豆腐木綿豆腐、うん 炒め係は高木さん、はい、ということでお願いしますまずは、はい、玉ねぎを炒めます玉ねぎから、はい、お願いしますああいう音ですね次は、はい、人参が入ります椎茸も入りますお肉以外ほとんどはご自身の畑とか波野で、ねねね、手に入ったものなんですよね はい、キャベツが入りますニラも一緒にはい結構たっぷりの、うん、うん、生がが入りましたはい、鶏ガ ラ, ラスープの素 と, と 塩,、ね、塩とお砂糖薄、はいね、口と濃い口 水炊き片栗粉が入りましたはいはい、はい、では具も冷めたのでいよいよ丸めて、はい、いきますねはい私が1個作る間に後藤さんたちは3個ぐらいできてますね<笑><笑> これから十五分ほど蒸します。大体時間はどれぐらい。十五分ほど蒸しますね。しすねはい。はい。ですね。結構膨 ら,、ね、膨らみますね。はい。わあ。綺麗にできましたね。 じゃあ今日もメイン以外にいっぱい<笑>用意してくださって<笑>ありがとうございます。ますじゃあ早速いただきまー す, す。いただきます。あのこれね、お店で売れる本当本当ですか？とっても美味しい。ここは作ってらっしゃるんですか？地産地消クッキングでは。 阿蘇市にある釜元から器を提供していただいています阿蘇市並野にある生成釜では穴釜と呼ばれる古来の釜で上薬を使用せずに焼き締めという技法で作品が作られています味わいのある色が特徴で工房には素朴で味のある作品が並んでいます